平成28年11月29日、阿蘇市内の巻の阿蘇中学校で人権教育講演会が開かれました。この講演会は阿蘇中高区で開かれた第5回阿蘇中高区差別をなくす子ども集会のプログラムの一つとして行われたもので、高区の小中学生と地域の住民などおよそ500名が参加しました。今回は イラストレーターでシンガーソングライターの阿部マリアさんを招き、講演が行われました。何があってもよかライブと題された講演では、ありのままの自分を好きになることの大切さや、阿蘇の素晴らしさをテーマにした歌や、自身の体験をもとにしたエッセイが朗読されました。講演後、生徒代表が、歌声を聞いて心が落ち着きました。 今日はありがとうございましたとアベマリアさんにお礼を述べました。講演を聞いた佐藤阿蘇市長は素敵な講演でした。これからも皆さんと一緒に阿蘇の復興のために頑張りますと挨拶し、1時間の講演は終了しました。